今日は楽しいひな祭り。ええ、いいよ、ひなさり。三月三日はひな祭り。 おひ祭りです。見てお代理様とおひな様娘の時はこのような五点美輪でしたが最近はだん谷だ飾んりがお部屋で飾るのがなかなか難しくなりました大変大きいものなのでお部屋がいっぱいになってしまいますおひな様の歌を歌いますあかりをつけましょぼんぼりに お花をあげましょう桃の花五人林と笛太鼓今日は楽しいひな祭りぼんぼりって何モンぼりは御点の中に灯している明かりのようなものですお代理様とお雛様の二人しかいないんですかお代理様とお雛様と ね、え家臣のものがいるんですが<笑><っ>、不<笑>在？不在<笑>ですか？<笑><笑>どこ行っちゃったんですか？<笑><笑>家らいがけらいがけらいがいないんですけど<笑>。<笑><笑> あとなんかいろいろな荷物を持ってたりしていたようなそうですねそんな荷物もそうかにあずれ<笑>今風ですねお雛様は女の子のためだけですよねそうですね女の子の末永い幸せを願って飾りますそういえば人形は顔が怖いですけどなんか怖い話とかありませんかそうですね人形は 夜になると、動くんです。怖い<笑>。あと、髪の毛が伸びたり。<笑>私は子供の頃、怖いので、人形を全部後ろ向きにしておきます。<笑>それも、また、違う意味で怖いですね。<笑>今から、これを、メルちゃんにプレゼントします。たんちゃん、んたんたん。 そう。え、開けていい。どうぞ。いやー、楽しみ。なんでしょう。えーすごい、可愛 い, い。鼻、う、か、ん、ら、お、夏よ。そうね。おちょうどなかったの。うん。これからの。可愛 い, い。すごい、こっち側なんだろう。わっ。 これも夏だ。そうね。これからのやつだね。これからの。可愛 い, い。いや、ちょっとじゃあまずメルちゃんに報告しないと。メルちゃん、旦那がプレゼントくれたよ。見て。どうかしら。可愛 い, い。いやあ、ニコリしたじゃん。ちょっと合わせてみようか。じゃあ。ああ。えー、すごい。ぴったりじゃない？あら。 ぴったりねえ。あん た,、ね、やたかわいいねよし次ぎ。ああに<笑><笑>う。かわいいねるちゃん。メ、ね、るちゃんかわいいよ。どうするねえ。かわいいよ。似合うよ。楽しみだね夏が。帽子もかぶってねえ。夏は遊びに行こっか。 イノネシア行く？うイノネシア遊びに行こうか似合うよほらどっちも似合うよお嬢さんだね<笑>メルちゃんも喜んでます嬉しいね あ, よかったありがとうねうナナありがとうねナナってメルちゃんもメルちゃん気に入った美味しい<笑>美味しいの気に入ったかあ。 ピアサニャ、パスヒナ祭り、オランジュパンシアプカ ン, ンてて、マカナンカヤギニ、ワルナニャ、ルチュカン、パリニン、キタプルシアパン、海鮮丼、タピレビュー、ウモミニャ、シアプカン、チラシ寿司。 Oh. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs>